えー、徳島市の慢性腰痛専門辻生体院長の辻です本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます、えー、今日はですね木曜日で今6時ですねこれから6時半からまた患者さんが来られてですねまあ、7時半、8時半、えー、今日は9時半も、えー、来られるのでしっかり頑張っていきたいなと思っております、ね、先にですねこういうトリガーポイントとか 大体に書いたんですけどちょっとですねさっき動画撮ったじゃないですか噛み噛みすぎて噛み噛みすぎてもう一回撮り直してますこれさっき書いたやつです撮りながらピッと消してですねはいもうまま書いちゃってるんでこのままいきたいと思うんですけどもえ前回ですねトトリガーポイントこう高血でこう 高血っていう筋肉ののみたいいなのができやすいポイントっていうのがあるんですよね。筋肉って言っても大きいのでその中でどこにこの高血っていうのができやすいのかでそのポイントをしっかり緩めることができれば全体その筋肉全体が緩むのであとは、えー、そこにつながってる部分も緩んでくるとなので筋膜のつながりっていうのを知っていただくことであとトリカーポイントですね知っていただくことで、えー、必ずしも痛みのあるところに原因があるわけじゃないっていうことがすごく分かって ぜひこれ参考にしていただければなと思うんですが今回この大腿二頭筋っていう、まあ、足の外側の筋肉ですね足の外側の筋肉でえー、っとこれなんですがこれ青に光ってるのが大腿二頭筋っていう、まあえー、太ももの外側の筋肉になりますでこの筋肉座骨、えー、座骨ですね、えー、ここのお尻の座る座骨 座このお尻の骨からですね、えー、こう外側を通っていってこの膝の外側の肥骨っていう骨につく筋肉なんですねこういう筋肉になりますでこの筋肉が硬くなることによって座骨神経痛の症状を起こしている可能性があるんですよ。これなぜかっていうとですね当然ここの筋肉ってこの股関節の座骨っていうのについてますよねでこのお尻の筋肉と 被 っ, てる部分っているるる部分うのがあんんですよこのここで被るんですすよよここね当然こっちで引っ張られるとこのお尻側も引っ張られて結局ここのお尻だけ、えー、緩んでもこの足側の筋肉が硬かったら結局引っ張って引っ張って引っ張ってなかなか治らない、えー、症状になってる可能性で直接この大腿二頭筋っていう筋肉の高血部分トリガーポイントが硬、えー、くなってることによって足のしびれとか、えー、起こっている可能性がありますのでここをしっかりあの緩めていっていただければなと 思います、はい、でここを緩めるポイントなんですけども、えーまあ、またですねこういったテニスボール、えー、使っていただいて、えー、しっかりやっていただければなと思うんですけど、まあ、100均とかで買えるの で, でポイントとしてはですねあのこの座骨、えー、この座骨から外ちょっと外側通ってこういう感じでこの飛骨につくんですけどもこの外側の骨ですね こ, のこれが飛骨なんですけどもここの。 えー、先端につくんですが、えー、この後ろ側をですね、えー、探っていただくとこの膝裏ですねまあ膝裏にこの腱が突 っ, っあ腱え靭、ー、帯ですねこの靭帯に触れるんですねこういう感じでこう膝を曲げて特に分かりやすいんですけどこう突っ張った、えー、なんていうんですかねこうあるんでこれをですねこう下に手繰り寄せて、えー、探っていってですねあれなんか終わったなみたいな。 終わったなーっていいううう部分があるんでですねこういう感じでさっきまであ人帯だった靱帯、えー、筋肉っぽくないところですね硬い筋張ったものがあるんですがこれをタグっていって終わる部分があるんですよでたいこの辺りですね終わったすぐこの靭帯が じばったなーっていうのが終わったあたりですね、この高血トリガーポイントっていうのができやすいんですよ、すごく。ここにトリガーポイントっていうのができやすいので、ここをクリクリやってもらうと、あ、なんか痛いなーとか、なんかコリコリしてんなーみたいなところがあると、そこにですね、このテニスボールをくっと当てていただいて、で、体重をこっちにかけていただくんですね、こういう感じで。で、これでも十分効きます、めちゃくちゃ効きます、これ。気持ちいいです。で、この場合はですね、まあ膝を伸ばしていただいて、まあ、 手をですねあの、後ろにつけていただいて体重をですね、こっちの左側にあ左をやるんであれば左側にちょっとかけていただいてでこれかければかけるほど結構効くんですよこういう感じでグーッとこれがこっち側右側にやってくると、まあ、こっちが離れてきますので、えー、ちょっと効かなくなってくるんですがこっちに倒してくリくリく リ, フリだリたい1分からあ、まあさあまあ、さ最初は30秒から1分ぐらいですねこういう感じでやっていただいて えー、あまだいけるなと思った方は大体1分から2分ぐらい一度やってみてですね、まあ、ここの痛みであるお尻の痛みとか直接ここの痛み足のしびれっていうのが軽減するのかどうかっていうのを確認してみてくださいもしですねあのこれが変わらないっていう場合もですねあのこれをやって悪化しないんであれば続けてくださいなぜかっていうとこの鎖骨神経痛の症状で伝部の筋肉とものすごい密接な関係がありますので この筋肉が硬いと、いつまでもこのお尻の硬さが取れないので、えー、ここを、えー、しっかりやっていただくということですね。はい、すみません、ちょっと言葉詰まって何喋っているのか分かんなくなってましてね、はい。あと前あの、お伝えさせていただいた、こういったですね、グリッドポールっていうのを使っていただいても結構です。はいあの、ネットで安く買えるので、こいつをですね、ここに当てていただいて、こういう感じで、この辺りをしっかりロールしていただくと。 いう形でででも結構ですのでやり方っていうのは本当にあに、のー、いろいろありますのでほ、まあ、本当にただの工夫ですよ工夫こういった道具を使うのかもう手でやるのかでも手でやるとえらいしんどいじゃないですかなので、まあ、すごく安く買えますしテニスボールだと別に100円とか声だと2000円3000円ぐらいとかで買えますので1、えー、回ですね、あのーまあ、楽天とかにありますんで Amazon とかですね はい、一度検索していただければなと思います、はい、もしわからない方はです、ね、あの電話で聞いていただいてもメールで聞いていただいても結構ですので是非、えー、試してみてください、はい、では本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございました